撃っていきましょうか。これでるで七枚。まあ、なんか言いづらい音が鳴らない限りは。大丈夫。適当で。僕もそれ打ったことないから、ちょっとわかんないんだけど。あ。バルゴ I'm <laughs> done. なんか暑そう。暑 い, いのかな。お、当たったんだけど。こっち。ああ。ああ。<ス>お バラダンが絶好調なんですけどバラダンが当たってるのはいいんだけどこっちが当たってないからな<笑><笑>あ待ってあですよねうわあってね あった。 やばい、ちょっと目押し甘かったかも<音声>たわた<音声>あなたは<音声>あなたあなたじゃできた519でああ終わったわ今日ああやばいこれ今日 もう負け本気だってまって。まあ 3, 円でバラタンが、えっと、2000円と、はい、で僕が回収が611枚、えっと、バラタンの方が469枚、えっと、1080枚ですね合計でマイナスの70枚となりましたいやよく戻した方よ最後にねそうだって僕が 23K なんだけどあのー、1万3000円分 えっ、ー、と、13×46 枚570枚分は丸田からもらってたんで<笑>それで 23kg 収まってえっ、ー と, えー、と、611枚丸田は2 k っと、僕から598枚取られつつも4 6十枚残したじゃあ、これちょっと大丈夫かなヤバいよ ね, やばいよね、まあ、競技なんですけど、まあ、なくなるまではね 続けていきますので、はい、皆様、えっ、ー、と応援の方をね、よろしくお願いいたします。はい。じゃあおせち食べに帰りますかね、そうそうね。帰りますか、それ。帰りますかね。はい、皆さんも幸せだから。今日も今日でビック完成。<笑>なんでビック3回しか当たんないの。 機械まで百人じゃないのー。七十戦二回でも、四倍も負けてるよ。ああ、もうやばいよ、どうしよう。僕何に悪いことしてないのに。ああ。